ご飯ぽい。それでね、で、今日は天津飯です。もう一番好きな中華料理といえば天津飯ですね。あと、うろこい、そう、漬物がありますけども。それでは、いただきます。これ、ね、ナルトが入ってるんですよ、ナルト。ナルト天津飯って初めて食べるけど。うわぁ。 めわうん。何<笑>でも前にな、覚えてみるな。 昨日ね、親父の手術があって病院に行ったんですけども、結局9時間待ちましたね、9時間。もう、状況が早くて、ずっと座って待ってるだけだから、長いなと思いますけど、結果、腎臓を1個摘出して、がの部分もありましたね。その摘出した腎臓も見せてもらいましたけど、確かにがの部分がありましたね。 今病院は面会できないですよね初めて知ったけど昨日はースーツだったからマスクをしてこんなシステつけていましたけども なん で, も大変だで今日面会できるかなと思って病院行ったんですけども病院からの連絡がない限り面会もできないって言われたんですよね それまプ、あ、ラスターになっちゃうと大変ですからね。で昨日はね、昨日中か、まあ、両親とも入院してるんですよに、同じ病院で。 まあ、写真家とか、洗濯物は、無口で行って、同棟の看護師さんが、もっと一しに取りにてくれるんですよ。僕は、その、洗濯物とかで、お願いしてたら、看護師さんがすとそばに来て、今日が何ですかって言って、いや、や写真家です。とか言って、看護師さんよく名前覚えてくれてるんですよ。僕はガンの時もしっかり名前覚えてくれて、こっちは知らない看護師さんも、これは知ってくれてるからね。 どんどん助かりますねほんと母親は大腸がんだし父親は腎臓がんだし俺は舌がんだしおじさんは胃がんだしがん稼いなのかなこれ<笑>今週は歯医者行くんですけど今ね口が 2.2cm です 普通は指3本入るんですけど僕は2本で精一杯なんでお寿司が食べられないほうばることできないです。 これはビニ辛いですよね。やっぱりもう口を大きく刺し味。食べるのは一番うまずは、それができないとい、そう、やっぱり食べるのはね、しんどくなるんですよね。 そといえば、幼稚園の時に変わらないお寿司屋さんに連れて行ってもらって、エビを初めて食べたんですよね。茹でたエビなんですけども。こんなうめえものがあったんだなって思いましたね。<笑>おっしゃっ 前だ、動画見てたら裸の大将やってたんですよ。ああいいなと思って俺も今年の夏はタンクトップ着て徘徊しようかなと思ってるんですけどね毎年やってたんですけどね前になってからちょっと行けなくなって。 就是啊还有感情说不滑出去 うね、昔よく行って山行ったんですけども子供の頃小学校の2年生ぐらいかみんなで車に乗って山登ったんですけど帰り際にすごい暗いり坂なんですよね。 にね、それと自転車のブレーキワイヤーがピーンと切れちゃってブレーキのないまま急な境に入っちゃって「助けてくれ!」とか言ってるんですよでもどうにもできないしね見てたら足で地面をこすりつけて一瞬止まろうとしてるんですけどまあ最終的には助かったんですけどもね靴が溶けて<笑>穴開いてたな急に思い出した話なんですけどね ね、ビールは寒くてもねんもでも飲めちゃうんだよ、うん、俺はね餃子の王将と大阪餃子比べたら餃子の王将の先進班の方が好きなんですよね そういった必ず餃子と天津飯食べますね家でねこうやって作る天津飯も美味しいですけどね カレーパン食べるだけ何も食べてなかったからめっちゃうまく感じてますね帰れ<スロー>よお前は、うん。 今の食べるときの幸せは病院の食堂で食べるカレーライスが美味しすぎてもう一旦目に食べてるんですけどね今度は美味しいんですよ天津飯というカレーライスといい ご飯に絡めるとうまいなさあラスト昨晩じゃげです行きますよ 今度はあレでライスかハヤシライス食べちゃうねうまいよどっちもしそああもうん、食べてたそれではごちそうさまでしたおやすみなさいグー